これでどうですかうん、A、えー、ちゃんか最初よりは分かってきたやこの調子で頑張ってなはい仕事で褒められた仕事で褒められた仕事で褒められた仕事で褒められた